私が笑顔になるご飯のお供はズバリキムチキムチのピリッとした辛さが食欲を刺激してご飯を運ぶ箸が止まらないシャキシャキした白菜が食感に変化を加え飽きさせない焼肉のサイドメニューでも大人気今きのお供も君に決めた ご飯進みますよねキムチ私あの何だっけご飯が進むキムチみたいなキムチ売ってますよねあれが大好きであれをよくねあのキムチチャーハンにして食べてますうんあれ結構ねあんまり辛すぎなくて、うん、甘くて美味しいんですよねということで今回もまたまた用意してもらいましたイエーイキムチこれは辛いのかな辛くないの、ね あまり辛すぎると私辛いものが苦手でね<笑>ちょっとわかんないですけど食べてみたいと思いますいただきまーすキムチー私白菜もの漬物も好きなんですよねよいしょあっうまくうまく一緒ょに<笑>やばい今日のご飯すごい暴れる<笑>うんあ これは辛すぎないやつ美味しい聞こえるこのシャキシャキ。美<笑>味しいやっぱキムチはね、この白菜の芯の部分のシャキシャキのとこが美味しいですよね。ああ、美味しいこれはいいキムチですよ。ご飯が進むキムチです。美、う、味、ん、しいうーん やっぱキムチ私キムチチャーハン作ってみて初めて知ったんですけどチャーハンよりだいぶ簡単にできるんですねなんか普通のチャーハンだと野菜をたくさん切らないといけないじゃないですか人参とかいろいろでもキムチチャーハンだともうキムチ自体がお野菜なのでキムチもご飯とまああと ソーセージとかベーコンとか肉類をちょっと入れて、あとキムチドバって入れれば、もう完成するんで、簡単だなーと思って最近よく作って食べてます。いやー、そのくらいね、ご飯とキムチは合うんですよ。美味しいあー、このね、余計にお腹がすく量毎回用意されてるんですね。<笑> <笑>もっと食べたいって思わせてくる<笑>。ああ、美味しかった。ええー、キムチプチ情報。キムチは発酵食品とよく言われていますが、実は日本で売られているキムチの中には、発酵していない浅漬け型というのが存在します。発酵したキムチを食べたいという方は、韓国政府が発酵している、 発酵キムチを証明するマーク。通称、キムチくんマークがついているものを選びましょう。ええー、こんなのあるんだ。韓国直輸入熟成発酵キムチって書いてある。な、なんだろうな。キムチくんが両手を広げて、わーってしてる絵が、載ってるらしいです。ええー、そうなんだ。ちょっと、今度から探してみよう、キムチくん。はい。ということで、私の笑顔ご飯では、 あなたが笑顔になるご飯のお供を紹介してください。私がしっとり優しく読み上げます。